次は審査に止まります。いい<笑> のはお金払っていただければ分析をご利用いただけますが。はい <タッ> あ, ありがとうございます。 新開港に到着します。新海港を出ますと次は朝倉に停まります。 Thank <laughs> you.